<笑>踊れ魂どっこいしょという曲をお送りしたいと思います。それでは踊れ魂に行きます。構い 後るにしようむしろ今にしよう学び事仕事は忘れて愛言葉はどこでも一緒だろ色<笑>もう形も違う花 人人は人の子「愛さまようや」「眠る島の旅と降り立たれよう」「我らを不動に見守るは逢いつないさ」 ありがとうございました。